命の大衆に選ばれし勇者よ。こうしてあなたとお会いできる日をお待ちしておりました。私たちは勇者を守る宿命を追って生まれた聖地ラムダの一族。これからは命に代えてもあなたをお守りいたします。皆様ごきげんよう、ひさめです。 キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月28日、ドラゴンクエスト11、過ぎ去りし時を求めて、S、たっぷり遊べる体験版が配信されていますが、皆さんすでに遊ばれましたでしょうか私は、大絶賛攻略中のスイッチ版を見なかったことにして、Xbox 版の体験版を遊んでみましたが、4K60fps で動いているドラゴンクエスト11が、本当にヤバかったです。 そして、冒頭に見ていただいた、セーニャとベロニカのムービーは、何度見ても背筋がゾワゾワします。ドラゴンクエストに声がついて、本当に良かったと思える瞬間の一つです。というわけで、現実の世界に戻ってきました。12月4日までの間、カミュさんがアストルティアにやってきております。カミュさんのお願いを聞いてあげると、カミュさんが今着ている服装がもらえますので、まだやってない人は、ぜひやっておきましょう。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 ここまで来るのに90時間くらいかかってるので、シーンのエンディングまでにあと50時間くらいかかりそうな気配ですかね